まるで魔法陣のような絵が浮かんでるこれって一体あの量の剣作は一撃で強我の眠りを妨げるの 人間の子供もいるのかあ、あなたは珍しいな、こんな場所にやってくると50年ぶりの人間、いや、数百年ぶりかではどれ、コフルト数かえちょ、ちょっと待ってください た、ま、だ追われてただけで待て待てやなかなかやりよるもっと我と戦おうではないかまずいぜタクマさすがにもう一回戦うのはきついはっきり言ってけど向こうはその気だよ戦うしかない。 そこまでです、バイフーマン彼らの力は十分に分かったはずですバイフーマンでも彼は一体他にも生存者がいたのかそれにも彼らの中に因縁を持つ者もいますうん そうだなここまでにしようかよくわからねえけどとりあえず助かったのかだとは思うけどアイフーモンとはまさか死世獣のああこのような場所でお目にかかるとは死世獣つまり 主を封じている四体のうちの一体正確にはあの方の従者の一人にはすりません私たちは朝廷の命により乱世に備えるためこの世界へと使わされたのですそう神獣の力を得てその力で持っ 木の本を治めるためそのために私たち5人は生贄として捧げられたそうかそういうことかいまいちよく分からねえんだがおとなしく話を聞いておくべきかだと思う今話を聞いておこうですが その力はあまりにも強大で恐ろしいものでした私たちの仲間の一人ハルチカはその力に飲まれ暴走してしまったのですだから私と仲間は力と引き換えに人の心を失いましたそしてハルチカを縛るためこのバイフーモンとともに それも限界が来ていますあなたたちが来たのは天遊かもしれません限界が来るってどういうことですかあの霧のことですここにいてもあの霧のせいでこの世界が少しずつ崩れるのを感じますいえ世界だけでなくこの世界にさまよう魂も崩れ 消え始めていますそれはきっと私も例外ではありませんつまりこの世界の崩壊の影響を受けてこの世界を守っているあなたたちも限界が来ているええそうです私が消えるのは時間の問題でしょうこの世界の崩壊がきっかけで すべてが狂い始めたのだとすればつまりこの世界を正せばみゆきも取り戻せるということなのかみゆき僕たちの仲間の一人です今は主に取り込まれていますけどそう彼女は今主に取り込まれて僕らを生贄ににしようとしているんだ 奇妙な話ですね取り込んだ人間を仲間として使うなどはありえませんいやそうかハルチカは彼女を使って最後の願いを叶えようとしているあのように危険な願いをまだ諦めていないのかお願いですみゆきを助けるために 僕たちに力を貸してください僕たちの世界もこの世界もどちらも救いたいんですそのためにもみゆきはどうしても助けたいだからお願いしますその願いシカと受け止めましたじゃあ ならば他の死生獣にあってあなたたちの力を認めさせるのですここは西の祠あなたたちの力は十分に分かりました、ね、残りは東と南そして北になります死生獣の力を使えば主を正気に戻すことができましょう死生獣の力 あなたたちが私とバイフーモンを知ったことでハルチカを抑え込む力が少し戻ったようですここはもう安全でしょうが他の誇らへの襲撃はより激しくなるでしょうここよりも激しいのか結界の力が弱まっているのは北東南の順です今や 具体的な祠の所在は分からなくなりましたが霧が立ち込めていればそこが目印となりましょう霧を目印に北東南ううちもうあんまり覚えられないかも私も大丈夫だ僕が覚えておく。 何してもややこしいなバーッと集まってくんねえの力が弱まっているってことだから難しいのかもあとはあなたたち次第ですなんだどうなってやがる私たちが成し得なかった対岸をあなたたちに託します 私が人間と獣ごときに待ってくださいこれ以上は戦いたくない僕らはお願いがあってきたんですうん貴様らの話を聞く理由などないわ私はまだ戦えるそこまでです<笑> バイフーモンと一緒にいたいや別の人のようだはじめましてバイフーモンと会った方々とはあなた方かまさかシェーンウーモンを打ち破る者が彼以外にいるとは随分と鍛錬をされたようですねかつての僕たちのようにふん、<笑>私は少し油断しただけだ 次はもう負けん存外そうでもないかもしれませんよさて改めてお礼を言わなければなりません僕たちの危機を救ってくれて感謝しています い, いえお礼を言われるようなことは僕たちはみゆきを助けたいだけですみゆき 人間の名前かはい僕たちは主に取り込まれた仲間を助けるためにあなたの力を貸してほしいんですうんどう思う彼らの言葉に嘘はありませんそれはあなたも今の戦いで分かるでしょうまあそうだが。 じゃあ、力を貸してくれるんですかそれは良いが僕たちの力だけじゃ、まだ君の願いを叶えることはできません知恵を貸すくらいなら、できますが知恵例えば、そう君たちのそばにいる獣神相棒、仲間 家族言い方は何でもいいのだけれど彼らと共にいて奇妙な居心地の良さを感じませんでしたか確かにそういう感覚はあります無理もありませんもともと人間と獣神はお互い魂の片割れ同士だからお互いを補い合えば本来以上の力が出るのですもしかして。 アグモン達が強くなったりするのはええおそらく本来以上の力が出たのでしょうそれに気づくまで僕らはこの世界をずっとさまよって時にはケンカもしましたあなたも僕たちと一緒だったんですねその通りこの世界は僕たちの価値観では到底測れないことばかりでした正しいものもあり 悪と呼べるものものありましたそしてハルチカはそのことにいち早く気づいて究極の力を得たハルチカきっとこの先には途方もない困難が待っているでしょうそれでも立ち向かう覚悟はありますかもちろん立ち向かいます 大事な仲間を守りたいからああみゆきもファルコモンたちもみんな助けてんだよな<笑>良い答えです君たちならきっとどんな困難にも打ち勝てるでしょうありがとうございます必ず打ち勝ってみせます礼には及びません君たちなら 託せると思いましたからえどうしてですか久しぶりに会った人間たちは随分と成長しているなって思ったから猿が良い人間我はお前たちに協力などしない<音>バイフーモンとシェフーモンは僕たちの気持ちを分かってくれました。 僕たちのことを信じてくれたんですだからあなたもならば我が試練を乗り越えようかつて愚かにも立ち向かってきたものは数知れずお前らも同じ鉄を踏むのかそれとも我に認めさせるのかどれ楽しませてみせろ 話し合いは無理かやるしかねえぞ僕もいいな少年よ手出しは無用だ我の相手はその大きなとけものみよいなだけどこれぞシー乗り越えられなければ力を貸すことなどない たくまくん、ここは私たちに任せたまえ。何、勝ってみせるよ。へっ、勝ってたこと嫌がって。気をせガブモン。ああ、尋常に。マイル。ガ、ガブモン。力を使いすぎて、元に戻っちまった。こっちの方が。 秋春は好きかそんなことはないどんな姿でもお前はお前だ<笑>ありがとう秋春まさかシ論門を打ち破るなんてこれなら彼を止められるかもしれない教えてください彼とは誰なんですか 思うに生贄に捧にげられた少年たちの一人ではないのかねそれを語るには遠い昔のことから話さなければいけませんこの世界にはもともと神も主と呼ばれる存在もいませんでした私たちの世に住む人がこの世界をあがめ恐れ敬う心それらがこの世界を形作っていたに過ぎなかったんですそのため その意識が黒い感情に染まれば矜事が起こる我々の思いがこの世界に影響を与えていたというわけだそうです人の思いこそがこの世界の根幹なのです私たちは戦乱の時代に生まれ他の4人の仲間と共に生贄に捧にげられました簡単に人が殺され命を落とす時代 だからこの世界も黒く混乱に満ちていましただからこそ私たちは誓ったんです世界を再び融合し真珠へと成長したものけの力を使って憎しみのない新世界を作ろうとですがその結果がこれなのですその彼のせいなのかつまり我々が主と呼んでいる存在の 今では主となった彼は憎しみを捨てきれなかったのです。なぜなら彼を生贄に差し出したのは彼が心から慕っていた巫女、彼の姉だったから裏切られたという思いが人 一, 一倍強くなってしまったのです。私たちも彼を止めようとしました。しかし私たちの力では。 かろうじて彼の力を抑え込むので精一杯だったのですだからあなたたちに託します彼はただ怒りに飲み込まれているだけなんですその彼を目覚めさせればこの世界や全てを救うことができるどうか彼をハルチカをよろしくお願いします 助けるなんて無責任なことは言えません僕らに無視を止められるのかまだ確証はないからだからこういうしかありませんやれるだけやってみますとそしてやれるなら絶対に助けます 良い答えですどうかハルチカをよろしくお願いします神獣様を操る子供に頼まれるとはなハルチカか前にあった人も言ってましたよね彼らの仲間でスの正体ああもともとこの世界の維持管理をするだけのシステムでしかないものにハルチカが何らかの介入をして 今の主という存在になったのだろうでもそのハルチカにも彼を心配する仲間がいるんですよねそうだねとなれば拓磨くんはい必ず僕たちの手でハルチカも救いましょうこの力この力ぞ この力があれば我を捨てた一族ともにそんなまさか何たることいけませぬそんなハルチカ殿あやつを止めるのですハルチカ殿もはや遅し おぬしらお願いでハルチカ様お気をお詰めくだされこのままでは我らとて黙って見てるだけとはいきませぬぞフッ<笑>今更貴様らの言葉などせんなきことほれ我が腹からはすでにかようなものよ 砕え ら, らい尽くし暗黒が力その身に宿すべしこの我の肉を食らうのだ、えー このままだとあやつは、いや、やるしかないのか。うん。いかにハルチカ様と合一しようと、邪悪なものなど放っておけぬ。しゃー。 いいな世界そのものをこの手でこの怒りと憎しみの尽きるまで怪人にせん 熱くなるかもしれんおいあれいおあアグモンロップマンも全員の相棒が揃ってるおいアグモンみんな一体どうしちまったんだよ僕の声が相棒の声が聞こえないのか相棒 都合のいい言葉だな、人間どもよ相棒などともてはやし、安易に我々を利用しようとは赤い光が迫ってくる、まさか、あれが間違いない、壁画に描かれていた最後の死聖獣、南方を司るスーツエモンだ お願いがあるんだスーんだモンも僕らに力を貸してほしい僕らは主の暴走を食い止めてあいつに取り込まれた仲間を取り戻したいそのために僕らは最後の姿生中であるあなたに会いに来たんだつまりハルチカを倒しこの世を救うというのかそれだけじゃない僕ら人間の世界もだほう どうやら少しは志を持つ者たちであるようだな。だが、我らですら成し得なかったお役目を、汝ンのような小僧どもが何とする。それは。けど、やらなきゃいけないんだだから、僕の相棒であるアグモンを返してほしい。結局はそれか。 求めるは我らという道具それが人間の本性たたくままずいよすっげえ怒ってる人間の小僧ともよ何時なにこのきせぬ我が怒りが理解できようかステーも怒りを鎮めてくれとは言わないだがせめて理由を教えてくれないか よくあろう。汝らは真実を知り、罪を贖う必要がある。あれは今から千年前のこと。我らは人間と出会い、絆を結んだ。それは素晴らしい喜びに満ちたること。しかし、幸福は長くは続かない。 最初の裏切りは人間から起こったのだかの時我らはあらん限りの力を合わせ主の本体であるハルチカを止めようとしたそしてあと一歩のところまで追い詰めただがさらなる裏切りが我らに降りかかったそれというのも 我らが相棒と呼んだ者たちのせいぞあの人間の小僧どもめドタンバでハルチカに情けをかけ決着をつけることをためらよって隠して我らは人間の世界に乗り込もうとする主を止める使命を果たすつもりがその人間に足を引っ張られたのだ わかるかこの怒りが悔しみがそんなことがあったとは結局主を阻止するために我ら死生獣が犠牲となった命を奪われたのではない封印支柱として祠に封じ込められていたのだ げんどもの世界を守るのに都合のいい主を抑えておくためだけの道具として。だ。貴<音声><音声>様らもだこわっぱ。バイフン。シンウーモン。モン。 我が同胞を狼絡せしめた罪万死に値するあやつらもそうだ小わっぱどもの還元に乗せられおめおめと助力などしよってあの非道なる裏切りを忘れたか我が同胞どもよ許さん決して許さんぞ人間め お許さない悪魔それに他のみんなもどうした様子がおかしいぞいかんスーツエモンの怒りに影響されて正気を失っているんだ我々に襲いかかってくるぞー人間 許アグマンゆ許さないあぐ許さな い, 許さないうみんなどうして人間と我らは決して分かり合えぬ常に貴様らの方から我らの心を裏切るからだ そんんなことあるもんか悪魔本当に僕だとわからないのか悪魔いい加減わ分かってくれよ僕は君を裏切ったりしないよ人間 許さないででもやっと捕まえたタクマ、アグ悪ンの手を握ってわざと攻撃を受けたのか悪ンに近づいて手を握るために僕らずっと一緒だよ おおお、お、あれたくまそうだよ僕だよアグモンの相棒のいや君の友達のたくまだよたくまたくま よかったあってそれにみんなも。 お前、まだ俺を恨んでたのかそうかだったらほら来いもっと殴れ好きにしろお前にはそうする権利があるからなそうだ寮の言う通りだごめんなロップも君たちが悪いんじゃない僕らはちゃんと分かってる かあったのロップもありがとう戻ってきてくれて<笑>よかったみんな正気に戻った汝らに相応の絆があることは認めようだがいまだ幼いこわっぱたちよ いずれ裏切り悲劇しか生まぬ人間たちとあくまで共に歩むというのだな君も僕らと同じなら僕らの答えは分かってるはずだ悪魔、みんなよかろうコワッポ。ならば我が怒りと悲しみの炎に抗ってみるがいい まさか、このコアッパどもの持つ絆は、我ら始生獣の千年の重みにもかなうというのか。なるほど。どうやら人は千年の時を経て、新たな運命をこの世界へともたらしてくれたようですね。君は、あの時の… 僕の姿が見えていたとはやはりあなた方とは不思議な縁があるものですいや見えてたっつうか感じてただけっつうかててめえ何であんなビビらすようなま似しやがったんだよ申し訳ない死生獣三体の加護を受けたあなた方をどうにかしてこの場所へ導きたかったのですしかし心の外では 力をうまく制御できず、不完全な形でしか意志を伝えられなかった。それであんな、音を出したり物を動かしたり、ホラーじみたことになっていたわけが。そ、それならそうと、他にやり方あったでしょう。そ、そうよね。黒板に文字を書くとか、もっとわかりやすくしてくれたらよかったのに。 まあまあ結果的にここまで来れたんだしもうそのへんにしようねっ感謝します何時は何時は我が相棒なぜここに何故今更現れるもしかしてずっと悲しい顔をしていたのって。 相棒と離れ離れになっていたから離れ離れそうそうかもしれません僕はずっとスーツエモンのそばにいましたがその声に応える資格はありませんでしたからそんなしかしあなた方が僕に決断する勇気をくれました 今から僕が語ることをよくく聞いいてくださいスーツエモン僕はあなたに深く詫びねばなりません<笑>その怒りの全ては僕ら4人の不甲斐なさが原因ですそうあの時僕らはかつて神獣と呼ばれる5匹の獣を相棒にしていました 僕らの一人であるハルチカは生贄にされた一族特に巫女であった姉への恨みを捨てきれず相棒であるファン・ロンモンを暗黒進化させたのです暗黒進化その強大な力は二つの世界を席巻する数多くのゾウの意志を飲み込んでしまいます強大な力の存在神に近い存在となったファン・ロンモンとハルチカは 自分を陥れた人間たちへの復讐のため現実世界へ渡ろうとしましたが残りの神獣4体たちが何とか封印したそれが彼ら死生獣と呼ばれる存在であるのですちょちょっと待ってじゃあ主というのはつまりあの主と呼ばれる存在は一人の少年と。 世界中の憎悪の念を取り込んだ存在というわけかそう僕たちが生きていた時代は戦乱の世不信と憎悪恐怖ありとあらゆる漆黒の念であふれ返っていましたその思いに飲み込まれたのがこの異世界を支配する主なのですそして彼は元の世界に戻って復讐を遂げようと画策している 復讐…なのかはい奴は身ゆきなる少女をその手に収めています二つの世界に扉を開けることができるそれを死生獣たちがかろうじて阻止している状態なのですですがそれももう時間の問題かもしれませんこのままでは人間が住む世界も破滅してしまうでしょうなんだか壮大な話になってきちゃってるよ ああ、だが俺たちの目的は何も変わっちゃいないそうだ僕たちはみゆきを取り戻すそのために主に打ち勝ってあいつの怒りを鎮めなければいけないそうしないとこの後もまた僕たちのような悲劇が繰り返されてしまうんだその通りですどうか彼の怒りを鎮めてください スーツエモン僕は確かに君のいい相棒じゃなかったと思うでもこの子たちは多分違う彼らに希望を託してはどうだろう本気で言っているのかおのが罪を棚にあげて頼むよスーツエモンお願いだ、うん 分かったこのコアッパどもの未来に罪はないそしてその幼き相棒たちにはじゃあ人間とその相棒のコアッパどものナンジラに加護を授ける我からの選別だ受け取るがいいそして勤めて自分の使命をまっとうするのだ いいな、未来の人間たちよああ約束する。 にその歌を知っている人がいるなんて信じています愛しき弟ハルチカは必ずや戻り再び我に会いに来るとハルチカ弟を待っているのそれって何だか私に似てる天地神明に誓って お願い申し上げますどうか彼らの安寧をお守りくださいませどうかこのみなせの名にかけてみなせまさかこの人って私のご先祖様今再び 結ばれし時夢夢壊 る, ることなき絆この身捧げ共に生かさらば一筋の光を 聞きたいことが私のこの力ゲートを開く力って一体何なのどうして彼らと争わなければいけないの私たちはどうしてこんな<笑>やった勝った勝ったよ姉さん 姉さんを奴の呪縛から解き放てた。姉さん、しっかり姉さん姉さんあっ…はるなのね。大きくなって。ごめんね。迷惑かけて。うう… いいんだ。再び会えるだけで十分なんだからようやく助けることができた姉さんお姉ちゃん春ってばみんなここまで来てくれたのねみゆき無事でよかったたくまさんみんなお願い。 主を主をマルチカを助けて助けてどういうことなんだみゆきだってあいつはみゆきをひどい目に確かに主は生贄ににされた恨みを抱いているでもそれだけじゃない彼は。 ハルチカは誤解してるのあの人は見捨てられたわけじゃそこから先はハルチカ殿本人から聞いた方がよろしいでしょうあなた達何か知ってるんですかその答えは我らの口から語るわけにはいきませんですがすぐにあなた方も知るでしょう知るとは一体 ど う, うわっあっみんな消えたどうして始まった彼が呼んでいますいよいよねタクマさん行きましょうアルチカを止めにミユキ… 行くってどこに一体彼の誤解って<笑>ここはくまさんみゆきそれにみんな無事だったんだよかったここは一体ここは死生獣が封印を施した主の居場所よ ここが…それで主は<笑>何が何が違うというのかこっちを見てるああ姉さんと私をな。 まさか、これがこれが主身よけはけはる何の違いがある汝何ら兄弟は再び相まみえたが我が姉はいまだ我が元に来ぬではないか。 同じ水瀬家の血脈を継いだものだというのに同じ主は何を言ってるんだ主に捧げられ今や意識の中核となっている水瀬春知香彼は私たちの遠い祖先きたちのご先祖様そうかこれで全てがつながった だからこいつは姉さんを必要に。<笑>なぜ恨まん、なぜ。長き時。見捨てられて、それでなぜ。人を。世を恨まん。<笑>捨てられていないから。 私は捨てられてなんかいないこれは自分で選んだことよ私は助けたの自分を犠牲にしてあの時幼かった弟をそして弟は助かってこんなに立派な大人になった姉さんだから恨むはずがないでしょうそうだ秋春はずっとみゆきのことを思っていた 記憶が薄れるほど長い時を過ごしてもみゆきを助けるという信念だけは抱き続けていたんだみゆきだってずっと戦ってきたんだお前に魂の半分を奪われても決して諦めなかった絶望しなかったみゆきはお前とは違うお前みたいな臆病者とはなお前 にあなたも捨てられてなんかいない分からぬ分からぬ何時何を言うておるのだそろそろ始まるああ最後の戦いの始まりだ 私も手伝うみゆき無理をしなくていいそうだよ君を守らないと僕たちは永遠に帰れないならレナモンハルそして拓馬さんみんなに私の命を預ける信頼してるからねうん 時々を経ようと尽きぬ開孔悲惨憤悟深雪再び汝をもみ込み今度こそ悲願の世界を渡ろうぞ 時夢夢壊ることなき絆この身捧げ共に生かさらば一筋の光をどうかこの やった聞いてるぞ、うん が聞こえる誰だ我を阻む者どもめ決して許しはせぬさっさっき う, うん聞こえるねここにはもう僕たち以外いないはずなのにおいおい あいつは一体まさか愚かなみ我の道を塞ぐ者どもめお前はまさかハルチかさよう我はハルチカ主は僕たちが倒したお前の恨みもここで終わりにするんだ <笑>愚かなる主など所詮この世の断りに過ぎぬ我が抗う力いだ尽きぬというのに破滅の呪縛に囚われし我が迫身。フ<笑> あるってもんだぜ 私を信じてお願いたくまさんもう少しだけ主を食い止めてアグモ聞いたなね、うん、聞かせないぞドラクモ行けるな任せとけってさあ最後の戦いだキ ュ, キュッキュッラブラモン頑張りましょうえ 大丈夫。私が解いているから。うん、分かった。フローラもいいところ見せちゃおうね。そうだね。ビシッと決めちゃおう。ここが正念場ってやつか。あ、いつに勝てれば真のヒーローだ。そうだな。祈るロップも行けそうか？うん。怖いけど。 ケがこのままじゃもたない せめて扉を閉じてくれないか い, いえもう少しもう少しだけこらえてそんなこと言ったってこのまま扉が開き続けたら扉の向こうから光がなあこの動画知ってる めっちゃリアルだよなこれってさもしかして本物だったりしてまさかでも本物だったらすごいよね な, なんだこの声はこの音は一体何なのだ でしょう。でも、物にしか見えないよなぁ。何だ何だというのだ一体、どうなってるんだあ、え、見えるあ、学校の友達から… 動画サイトかあっこれはこれお前じゃねたったくまなんかお前の動画がすげえバズってんだけど<笑>嘘これヤバっ の人がアグモンやピエモンの姿を見たってことよねそうか認知の力認知の力この世界は現実世界の人々の思い認知によって形作られている多くの人々がアグモンが存在することを知ったならばどうなるかどどうなるんですか マジなそして人々が私たちを応援する気持ち温かく清らかな気持ちがハルチカの猛暑を晴らす拓馬さん 敵は弱ってるわ。畳みかけるなら今よわ、わかった行くぞみんな<笑>さっきより弱ってるって言っても、まだまだ強い 何だようやく見つけられました光がみゆきに吸い込まれていく しきよまさか羽地家の姉ユキハその意識が姉さんに憑依したのかい今さら今さら万論門から黒い小気のようなものが吹き上がっていく なんということ、これなる正気こそハルチカを高ぶらせる災い戦乱の世に散り憤怒と遠鎖を抱えたあまたの魂その黒き怨念我が全て引き受けましょう。 体から将棋がすべて抜け出ていくやった僕たちは勝ったんだ見たまえ、諸君ファン・ロンモンが本来の姿へ戻っていく 戻りましたこの地を取り巻きし憎悪の念は消え去ったのです今後は正しき姿のファンロンモンがこの世界を守り続けるでしょうですがその前にあるべき姿に戻りましたファンロンモンリナセンの巫女か久しい 子孫の身をひとときりて今こうして見舞いに立っています弟が旅立ってから大切な春地区あの子を思わぬ日は一日とてありませんでしたけれどこの身には家を継ぐ責務があり家を守り民の安寧を守り人のしがらみに縛られ この地へと渡ることはかないませんでしたそしてようやく自由を得た頃には我が身はとうに老いてしまったのです故に子孫に託したのか再会の願いをつくづくけなげなことよだが我がはんは。 承知していまゆえに因果をねじ曲げここに立っているのです愛しき春地下を一度抱きしめるためさあ我が弟のついなる獣ファンロン春地下を返してくださいませとのことだ聞こえているのだろう 春近よ汝が念願は今こそかなう長き苦悶と憎悪の日々はここに終わるのだ主の体から光が春近の霊が飛び出していく。 よを滅ぼさんとしていたといくらはめても償いきれませぬハルチカ人と獣は一つのもの獣は人の半身である美しみ獣はいつでも半身を認めてきたのだ人は獣を見つめることだ 己を見つめる人が己を認めることでそこに誠が生まれるそう誠だ信じ合うからこそ人はさらなる高みへと至るのになのに私は私はなせの子我が子孫に遺恨を残すような 恐ろしいことハルチカ…もうよい…もうよいのです、ハルチカ。その涙だけで十分ですよ。姉上…私を止めてくれた子らよ。あ、はい久しき時の因果に鎖を持った、そなた 世を平定させる力があるようしないあのことを見守らせてはくれぬかそなたらが許してくれるならばもちろん我も共に姉笛さあ春近行きましょう今度こそ心安らげる場所へ戦乱の世はもう終わったのです のことは子供たちに任せましょうはいはい姉上本当にありがとうございましたこの世界を救ってくださっておかげで弟と再び会えましたまたあの頃のように共にいましょう皆様はどうかいつまでも仲睦まじく 姉さん大丈夫か 主が正しい姿となり扉が開いたことによって2つの世界がつながったんだそれにより現代文明の影響がこの世界へ急速に流入しているのだろううん流入じゃないわ融和が始まったの人間と魂の片割れである獣たち世界と異世界の融和が始まって ゆっくりではあるけど世界は変わり始めるのどういうことつまり最古の壁画にあったように世界は本来あるべき姿に戻るのだよそれはつまり人と獣神が一緒に生きる世界にああ人々が獣神という存在を受け入れるには。 まだ時間がかかるかもしれないが先ほどの拓馬 く, くんの映像などで受け入れる土壌はできているかもしれないね獣とアグモンたちと一緒にそうかそれはきっといいことなんでしょうねその変化を見届けてみたいでもこっちから見届けることは 僕らにもできない僕らの世界には待っている人がいる家族が友達がそして何よりこの融和の影響を受けて変化する僕らの世界で戸惑う多くの人々がいるだろうからそれに久しぶりに母さんのカレーを食べたいしね アグモン今までありがとう君がいなければここまで来れなかったよ僕はここでタクマとお別れなの何を言ってるんだよもちろん一緒に決まってるだろ母さんのカレーは絶品なんだアグモンも食べてみたいだろえ 僕と君はかけがえのない相棒パートナーなんだからうん僕も食べたいファルコモンも行こうぜ俺らが住んでいる町はここより賑やかなんだぜ、ね、ああ無論だどこまでも一緒について行こうレイラブラも待って言わなくても分かるわもちろん ずっと一緒なんだからクネモ一緒に行こうぜ嫌だって言わせねえぞドラクモどうするお前も言わなくても感じてるかまあな俺たちは腐れえんだシャクモンも来てうんロップモンを連れて帰ったら 家族はいやそんなのは関係ないだってロップモンのおかげで今の自分がいるんだからシュージ…フローラモンもちろん来るわよね何聞いちゃってるのよ分かってるくせに<笑>ガブモンうん秋葉むふつの世界が融和したらそうか 僕たち人間と獣神を隔てるものはなくなるんだよなそれってどんなことなの、うん、考えてみたんだけどこの先僕たちやアグモンたちみたいにパートナーとして出会える人たちが増えてくるそんな気がするんだその可能性は高いと言えるだろう 当たり前のようにそばにというわけにはいかないかもしれないがそれでも自分の半身と世界を隔てることなく出会える可能性がある世界になるだろうそもそも彼らと我々は互いに補い合う半身同士のような存在なのだそれって新しい世界で新しい時代が始まるってことか 世代になるのねそっかそれは楽しみだなよしみんな帰ろう僕らの家に僕たちのサバイブは一旦ここで終わりだうん など田舎だったとはなそういうこと言っちゃダメだと思うよでもさ変なこと起きないよな大丈夫だよね何ビビってんだよまその気持ちはわかるけどななんて言ったってここはさあの神隠し事件があった場所だからなそんなに嬉しそうに言わないでよあの噂を ちゃんと知ってるのもちろんだってだからワクワクするんだな確かこのあたりでモンスターに出会ってすごい冒険した人たちがいるんだろう、うん、ネットによるとデジタルモンスターデジモンだったかなそれと出会った人たちが最後には最強のモンスターに勝ったとかそれってすげえと思わねえ あ、はあ、俺もモンスターに会ってみたいよなでもそんなにいいことばかりじゃないって聞いてるんだけど気性の荒いモンスターに出会うと襲われちゃうってなんだよビビってんのかじゃあなんでついてきたんだよそりゃあその会ってみたいから私もだろう だからめんどくさい課外キャンプを口実にさこの場所に来たんじゃないかそうなのそうさってん今の声何ここだよここ